次に長長妻明君<笑>、えー、長妻明でござい ま, す、えー、まずは全国で豪雪の被害に遭われた皆様方に、えー、お見舞いを申し上げると同時に、まあ、政府におかれましては、まあ、万全の対策を講じていただきますようお願いを申し上げます。 まず、裁量労働制のデータについて総理にお伺いするんですが、先月、私に対する答弁あ、まだある、答弁を撤回されたということなんですけれども、これ、私の全然預かり知らないところで総理サイドから何の連絡もなく、一方的に撤回だということで、どういうことなんでしょう。 あの何を撤回されたんですかいやいや、総理に聞いてるんです何をちょっと待ってください、委員長、委員長、総理が撤回したんでしょ、なんで総理が答えないんですか、いや、何を撤回したのかと聞いてるんですよ、初めからなんでこういうふうになるんですか、いや、力んないって、だって菅原理事、総理に聞いてんですよ、総理が撤回をされたんだから、何を撤回されたんですかと。 こんなことになるとは私も想定してないですよ総理総理が撤回されたんですから何を撤回されたんですかと総理に聞いてんです厚生労働大臣いやだめですだめです前段について説明してくださいいやこれ質問できませんそういう態度では質問できません加藤厚生労働大臣 あの、今、ご指名がありましたので、私の方からご説明をさせていただきたいというふうに思います。あの、委員からもご指摘をいただき、私どもの方で精査をさせていただいておりましたけれども、 政策に時間を要するということに対していろいろとご議論いただき野党の中妻先生からも紙に撤回すべきだというご指摘を確か受けたように思っておりますしまた与党からもそうしたご指摘もございましたのでそうした政策に時間を要するそのことも大変申し訳ないわけでありますがそうしたデータをお示しをし答弁をさせていただいたことこれについて撤回をしそしてそれぞれの皆さん方に国会また国民の皆さん方にご迷惑をおかけ したことをお詫びを申し上げたところでございます。安倍内閣総理大臣ただいま厚生労働大臣から答弁したとおりでございまして、引き続き精査が必要と厚労省から報告があったためです、ね、精査が必要なデータに基づいて行った答弁について撤回をし、そしてお詫びをさせていただいたところでございます。野嶋君 そうすると総理が撤回したデータというのは、どのデータ、どういうデータなんですか、これちょっとパネルを、いや、一般労働者よりも短いというデータもあると、総理が答弁されたわけですね、総理ご自身です、でこのデータを撤回されたと、このデータはじゃあ、いや、菅原理事、じゃあどういうことですか、どういうことですか、ちょっとやじを飛ばさないでください、やじを。 真面目にやってんだから、自民党は、委員長、注意してください。ご, ごせここはしく願います。注意してください、安倍内閣総理大臣。意を意を安倍総理は答弁いたします。お答えをいたします。えー、私が撤回をいたしましたのはあ、先ほどの答弁を繰り返させていただきますが、引き続き精査が必要と厚労省から報告があったため、 精査が必要なデータに基づいて行った答弁について撤回し、おわびをさせていただきました長妻君、まあ、そのデータが、いや、総理、知らないでじゃ答弁しちゃったんですか、そのデータを。データっていうのはどんなデータだったんですかと、私は聞いたんですが、総理はじゃ知らないということですね、そのデータを。総理。 そこで先ほど申し上げましたように、平成25年の私どもの厚労省の調査の結果を踏まえてです、ね、お示しをしたデータで、私どもが精査が必要だといったデータ、これについてお示しをしたことについて、そしてそれに基づき答弁をしたことについて撤回をさせていただいたということでございます。長島君 これですね、あの、別に我々野党は敵じゃないですからね、総理。働き方改革、いい方向に持っていきたいですよ、我々も。ただ、事実がね、違う事実を現状把握をして、間違えた方向に政策が進むっていうのは、これ不幸なことですよ。だから、それを冷静に議論してるわけですから、だから総理ですね、ちょっと今のやりとりで驚いたのは、このデータの中身をご存じなくて、 答弁されてた疑いが、今私非常に強く持つわけでございますけれども、そうする と, と総理にちょっとお伺いしますが、撤回されたということは、この総理のこの答弁というのは虚偽だったと、事実と異なるということでよろしいんですね。安倍内閣総理大臣、<笑>あの先ほど来、ねえー、丁寧に説明をさせていただいているところでございますが、私が答弁をいたしました、いわば撤回をいたしましたのは、<笑> データを撤回するというふうに申し上げたのではなくて、引き続き精査が必要と労働省から厚労省から報告があったため、精査が必要なデータに基づいて行った答弁について撤回し、お詫びをしたところでございます。こののの段階ではではすすねああませんあの総理答弁をし静粛に そうこれ、n h a を見ておられる方、聞こえないかもしれませんが、大変なあの清量のやじなものでありますから、えー、これ、落ち着いてですね、皆さん、えー、あの議論しましょうよで、そこでですね、私が申し上げたのは、いわば精査をしている最中でありますから、精査をしているさなかにおける私の答弁でありましたが、しかし、この通知答弁、精査が必要なこのデータについて、答弁したことについては、 これは、えー、撤回をさせていただいたと、まあ、こういうことでございます。そしてその上においてですね、その上において、さらにですね、今週月曜日です、ね、精査したものをです、ね、厚労省がお渡しをしたんだと、こういう時系列でございますから、そのとおり私は申し上げているところでございます。そしてですね、また、あー長妻委員があ私は知らないで答弁した。 まあ、どこまで知っているかという問題もでもあるわけでございますが、えー、これはです、ね、担当大臣は厚労大臣であります、つまり詳細について答弁するのは。 詳細について答弁をさせていただくのは、もちろん厚労大臣でありますし、この問題について詳細にですね、事実を全て把握をしているのは、これは厚労大臣であります。で私の場合は、もちろん、この予算について、審板番す全てのことについて私はお答えをしなければならない。 立場ではありますが、まあ、全てのことについてはですね、しかし、それは全て私は詳細を把握をしているわけではありません。私がお答えをさせていただいたのはですね、まさに 厚, 度厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは平均的な方で比べれば、一般労働者よりも短いというデータもある。 というこの旨の答弁がです、ね、これは厚労省から上がってくるわけでありまして、そしてそれをです、ね、私は参考にして、答弁をさせていただいたと、こういうことでありまして、これ以上のものではないと、こういうことでございまして、この中のそれ以上の詳細については、厚労大臣がおりますから、厚労大臣と議論をしていただければいいのではないかと、このように思います。岩妻君 いや、総理、じゃあ総理の言うことはですね、あの、半分は正しいと思いますよ。だって厚労大臣が厚労行政を詳細に把握すると。だから総理はですね、じゃあこういう答弁しちゃダメだったんですよ。詳細に把握してないのに、我々の長いという追及に反論したかったのか、いや、再労労働制短いということを総理が、ご自身がおっしゃって、でも実は自分はあんまりよく知らなくて言ってしまったと。 今、そんなようなご答弁だったと思うんですが、それ、無責任ですよ、総理。そういう責任をどう取るんですかで答弁は撤回したけれども、データは撤回しないと、こういうご答弁がありました。これ、あの、データは撤回をしたんですか、これ。つまり、裁量労働制の方が長いと。一般の労働者に比べてですね、平均的な社では裁量労働制の方が、 長いと、こういう逆のデータがあると、データになったと、こういうことでよろしいんですか。加藤厚生労働大臣。あの私はです、ね、答弁の中で、具体的な数字、データをお示しをしておりますので、そうしたデータをお示しをさせていただいたこと、これも撤回させていただいて、私は撤回させていただいたところでございます。から 今、委員ご指摘のように、確かジ GPT っていうところですね、そこにおける一般の労働者と裁量労働者について、実際働いている方に対するアンケートといいますか、取った調査の結果で比べると、その平均時間においては、一般の労働者のほうが裁量労働者よりも短いというデータがあるということは、承知をしていいるところでございます長妻君。 まあ、これですね、裁量労働制、これはみなし残業時間をつけて、そしてですねそれ以上働いても残業代は出ない、しかも労働時間の上限のですね規制もないということでございます、だいたいみなし残業時間はですね厚労省の調査によると、平均で8時間19分、裁量労働制ですね、でも実際に平均では9時間16分働いておられるというようなことで、 非常にですね、その、見なしをオーバーしてしまう。まあ、政府はですね、裁量労働制が入れば、まあ、短い働き方ができますよ。まあ、こんなような話をおっしゃってるんですが、現実は全く逆である。過労死が増えるご家族も、過労死のご家族、遺族の方もおっしゃっておられます。その中で平成二十五年度労働時間等総合実態調査というのを厚労省が出され、 そこで1日のです、ねえー、労働時間について、平均的な社ではです、ね、えー、裁量労働制が9時間16分、一般の方が9時間37分で、いやいや裁量労働制の方が一般の方より短いから、あそういうデータもあるんだと、こういうようなことで、私は世論を誘導したんではないかと、こういう強い疑いを持っているわけであります。そうすると総理、そういう軽率な答弁の責任というのは、どういうふうに取るんですか、総理。 安倍内閣総理大臣ですからです、ねえー、いわば精査が必要なあ、えー、この調査についてです、ね、答弁したことについては撤回をし、お詫びをしたところでございます中妻君。お詫びすりゃ済むっていう話なんですかね、これ、われわれですね、三年間ある意味ではだまされ続けてきたんですよ、これ、国民の皆さんもそうかもしれません。一番初めにこののデータが出たのは 民主党の厚生労働部門会議というところに、すね、我々も昔のスタッフに確認しましたら、2015年の3月26日に厚労省から提示をされたと、その当時はですね、裁量労働制というのは、相当労働時間が長くなる。 まあ、こんなようなことを我々もですも問題視をしていたさなかでございまして、その中で、いやいや、裁量労働制の方が短い、こういうデータもあるんですよ、バックデータなしでありましたけれども、民主党の厚生労働部門会議に初めてそれが出てきたと、経緯を見ますとですね、その前から、その前年もそうですけれども、総理に対しても、 えー、当時の塩崎大臣でしょうか、塩崎大臣に対してもです、ね、相当追及が強まってたんですね、野党からですね、えー、裁量労働制、長いじゃないかとお、おかしいじゃないかと、独立行政法人の労働政策研究、研修機構、このデータでは平均労働者ではです、ね、通常の労働者よりも企画型、企画業務型裁量労働制の方が長い。 こういう平均時間のこれはきちっとしたデータがあるんで、そういうデータがあるじゃないかとこう追求していたときにですね、えー、この二0 1五年の三月に出てきたと。非常にうますぎる話なんですよ。そして今回そのデータがインチキだったということが分かったわけでありまして、えこの熱増、この熱増ではないのかということをですね、 私は非常に強く疑うわけでね、まあ、捏造というのは事実でないことを事実のようにこしらえること、でっち上げることというふうに、まあ、辞書にはありますけれども、これ、捏造であれば、政策を歪める意図が働いたということで、これ、大変なことだと思いますよ、本当にこれ、捏造でないのかどうか、きちっとした調査をして確認をしたんですか、あるいは当時も総理は追及されてました、裁量労働制長くなると言って、前の年にも。 首相官邸サイドからですね、つぶやきとか、あるいは何かそういうデータがないのかとか、あるいは何かそういうデータを探さなきゃいけないという忖度が働いたのかとか、このデータをやっちゃいけないことやってんですよ、総理、笑ってますけども。笑い事じゃないんですよ、総理。わかってんですか、この重大性を。政策は、政策はあれですよ。いやいや、だから決めつけるとかいうデータ、 やじを 飛, ぶ飛ばすから、これ、私も言わざるを得ないんですよ。決めつけじゃなくて、インチキなデータだったんですよ、これ。そういう厚生労働、私も行政、携わってましたけれども、データに基づいてですね、現状を冷静に把握していかないと、それは間違うわけですよ。だから私は言ってるんですが、捏造でないということは、ぜひ、 証明していただきたい、調査していただきたいと思うんですが、本当に捏造じゃないんですか、これ。あのあの安倍元総理、ね、官邸から指示があったのではないかという疑いをかけられましたので、まず私の方からお答えをさせていただき、その、えー、資料のについてです、ね、は厚労大臣からお答えをさせていただきたいと、このように思います。でまずでですね、月日の予算委委員員会長妻から 裁量労働制について、えーまあ、質問の通告をいただきました。その朝のべ、朝の勉強会、いわば、その日、えー、7時間かな、あの、やる予算委員会、まあ、全ての質問について、えー、私は、まあ、勉強会をお早朝から開くわけでございまして、えー、一つ一つの質問については、それほどな、実は長い時間をかけれないというのは、長妻委員も御承知のとおりだろうと思います。えー、でその朝の勉強会の際にですね、えー、GDPT のアンケート調査があるが、 厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは平均的な方で比べれば、一般労働者よりも短いというデータもあるという、胸の答弁が厚生労働省から上がってきているという説明を受けました。えー、かえってより、この g p t の方 デ, ータがデータかどうかは、まあ、定かではないが、委、ま、員、あ、をはじめとする野党の皆さんから、裁量労働制の方が、 一般の方よりも労働時間が長くそうしたご指摘を起きていたことを踏まえて、一月二十九日の答弁においては、厚労省から上がってきた答弁にはデータがあったことから、岩盤地政労働生産性について質疑の際、厚生労働省の調査によれば、最良労働制で働く方の労働時間の長さは平均の方で比べれば、一般労働者よりも短いデータもあると。 ご紹介をさせていいいたただところでございますでそこ で, です、ね、今、委員がご席になったようにです、ねすすえー、当時の民主党の 部,、えー、部門会議に提出する資料の作成についてでございますが、そのときのについてです、ね、どうだったかという経緯を、いわば官邸内でもう一度よく調べたわけでございます。 その結果です、ね、私や私のスタッフから指示を行ったことはありません。さらに、1月29日の答弁に当たっても私やあの、私は先ほど答弁したことですかね、私や私のスタッフからあ、えー、指示を行ったこともないわけでありまして長、厚労省の所管に属する事項については、本来、厚労省において責任を持って資料を作成すべきものであります。まあ、これは当然のことであろうと。 思うわけでありました。まあ、しかしながら、まあ、今般、結果として、えー、性格の異なる数値を比較していたことは不適切であり、私からも深くお詫びをしたいと思いますがあの、厚労省、厚労大臣から、厚労省についてはです、ね、厚労大臣から答弁をさしたいと思います委員長。これですね、総理、ちょっとお答えになってないんですよ、このデータが先ほど申し上げたじゃないですか、作られたのは今じゃなくてですね、 このデータについてですね、えー、2015年の3月にの直前に作られたんでしょう、そのときに初めて民主党の部門会議出てきましたから、そのときにです、ね、首相官邸サイドや、あるいはいろいろなところからです、ね、何かデータないのか、えー、責められる一方だと裁量労働制は長い長いって言われてるからと、そういうような話があったんですかと。 いうようなことをお伺いしたのに、今の話じゃないんですよ、2015年の3月より前の話でお伺いしているわけでございますけれども、そうしましたら厚労省はいかがですか、当時、塩崎大臣でしたけれども、決済上がってんですかあちょっと今、今, の 今, 今ですねで、すみません、あの私、お答えいたしました、それはあの1月29日のことは1月29日とし て, してお答えをさせていただきましたが、そしてその後ですね、当時の 当時の民主党の部門会議に提出する資料作成について、私や私のスタッフから指示を行ったことはないと、その前に、そのときのことを調べ、こういうふうに答弁をさせていただいておりまして、そのあとにです、ね、また1月29日の答弁について触れておりますが、あの2つそれぞれ私はお答えをさせていただいております加藤厚生労働大臣。 あの委員御指摘のように、それぞれ異なる形 で, です、ね、選んだデータをです、ね、比較をしてしまったということ、これは不適切である、うそれはもうそのとおりでありまして、これは深くお詫びをしたいというふうに思います。その上で、平成二十七年三月、ご指摘のように、当時の民主党の厚生労働部門会議において、この裁量労働制をはじめとした議論がなされておりました。 で、具体的な経緯、詳細は残っておりませんけれども、そこの場において裁量労働制についていろいろ御指摘をいただいた、まあ、それにお答えをしていくということで、二十枚以上のですね、資料をまあ提出をした中に、今御指摘いただいている、あの、提出した資料があったわけであります。で、その時には、あの、具体的な手続きとして、まあ、決裁とおっしゃいましたけれども、その決裁というと、こう、 私のイメージはこう決裁書を作って回すということでありますが、そういう手続きは厚労省は取ってないようでございますが、この意文書を今、民主党のそういったところに出しますよということで、課長、そして当時の局長にです、ねえー、説明があり、そしてその了解を得たということで、はい、大臣には説明に行っていないと、こういうことは確認しております。長妻君こ れ, あのこれだけの資料をです、ね、野党にに出すとき まあ、私の経験では大臣に説明いくはずだと思いますよ、だからそこもです、ね、検証して、きちっと紙で後日あの出していただきたいと思うんです、本当に捏造でないのかどうか、まあ、これ、委員長にもです、ね、採決までにそういうデータ、資料をお出しいただきたいということを要請いたします理事会で協議の上対応させていただきます。はい そしてですね、えー、総理から二十九日の答弁レクの話があのございましたけれども、そのときにはですね、この今七枚目にありますけれども、これは、えー、ご存知のように、独立行政法人、先ほど申し上げました労働政策研究研修機構が作った企画型裁量労働制、 これ、今回営業に拡大するということでありますけれども、だからこの企画業務型、これが焦点になっているんですが、労働時間はですね、いずれのデータでも、これ、労働者に確認をすると、通常の労働者よりも長いというこういうデータがあると、これ、総理はこのデータを、じゃあ29日の朝、知っていながら、片方だけ答弁されたということなんですかいや総理は、総理の答弁レクの話なんですよ。総理の答弁を我々聞いてるんで 総理なんでそういうふうに答弁されないんですか。安倍内閣総理大臣これはあの長妻委員ねあのお予算委員会の前のこの総理のいわば答弁でいくっていうのはですね短い間にま七時間出てくるですね、えー、まに十七八人のですね答弁を全部やるわけですよそれはですねですから一つの一つの質問についてそん 二分とか、それぐらいしか、百問近いものでありますから、当然それ、それぐらいしか時間をかけることができないわけでありまして、一つについてですね深く深くやっているんであれば、それは例えば五日前ぐらいからですねあのうう 質, 問質問通告していただいて、がっちりですね や, やっていけば別ですよ、私のところに上がっていくのは当日の朝ですから、秘書官を経て、ですねそこで勉強するわけでございまして、一つ一つの仕様でですねこれをブレイクダウンして、 正しいかどうか確認しろなんていうことはあり得ないんですよ。それは当然上がってきて、役所から上がってきた資料についてはですね、その資料をある程度信頼して答えざるを、これは得ない、えー、わけでありまして。えーこれは これは当然の、私は、ことであろうと、こう思うわけでございまして、そして、いわば、答弁が上がってくる上においてもですね、相当これは夜遅くまで、役所も、そしてあの我々の秘書官もですね、作業をした上で、朝、出て、早朝出てくるわけでございまして、でそこにおいてですね、ですから、 私の答弁においてはです、ね、私の答弁においては、一般労働者よりも短いというデータもあるというふうにお答えをさせていただいているわけでありまして、でそうい う, 話あのこうお答えをさせていただいて、それ以外のデータを否定する答弁にはなっていないわけでありまして。 事実私の答弁のもともとのですね、資料もそういう、まあ、答弁になっていたところでございまして、でこの答弁をですね、私は行ったと、まあ、こういうことでございます。えーまあ、繰り返しになりますがですね、いわば、えー、予算委員会でありますから、この問題だけをやっているわけではないわけでございまして、さまざまな、さまざまな質問が出てきてですね、質問される方の中には、私に、えー、結局その質問されない方もたくさんおられますが、しかし、 質問されなかったものも含めて、すべてわれわれは答弁レクをしながら、そこで短い間ではありますが、ディスカッションをして、どういう答弁をしていくかということをまあ決めていくわけでありますが、これ、100問以上ある中においては、ですねこれは当然、ある程度、一つ一つの質問については、短い時間で効 率, 的に効率的にやるしかないと、こういうことでございます長嶋君。<笑>いや、全然あの総理、間違った答弁した責任を感じておられないような答弁ですよね。 これがだから、レクのときにこれが示されたのかと、シンプルなことを聞いてるのに、お答えにならないと、全然あの質問にお答えいただいてないわけでありますけれども、これ、結局ですね、塩崎大臣当時ですね、のその後、国会でもいでろんな答弁されてるんですよ、その間違ったデータに基づいて、意図的にというかですね、例えばあの私がですね、 これは平成29年の2月17日に塩崎大臣にです、ね、結局、裁量労働制を拡大するとそういう人たちの労働時間は今よりも増えるのか減るのかどちらになるんですかと聞きましたら例の厚生労働省調査によりますとということで平均的な者の話を持ってきて約20分短いというデータもございます。 残業時間が増えるということで一方的に御指摘をされることは必ずしも当たっていないというふうに思っておりますとかですね。国会で何度か答弁、そういう答弁されてんですよ、塩崎大臣も。そしておそらく官僚の方もそういうデータを頭に入れてですね、法律を作ってるわけですよ。そういう三年間ですね、ずっとそういう間違ったデータが、おそらく与党の議員にも説明されたんじゃないですか我々に資料を出しているぐらいですから。 そういう形で政策形成が私は歪められたというふうに言わざるを得ないわけでございます。これあの、総理もですね、えー、おっしゃって、えー、おられますが、これは最近の答弁でありますけれども、その、法案についてですね、えー、今年の2月14日のこの委員会でありますけれども、 このインチキだったこのデータですね、このデータをすべての基礎として法案作りをしたわけではないわけでありまして、データの一つにあるという紹介をさせていただいた、これは法案を撤回せよというような質問に対しての答弁だったわけです、そして安倍総理の同じ日の答弁でもですね、 私も平均的な方でこういうデータもあるという紹介をさせていただいたわけでありまして、いわばこれが絶対的なものとして、これのみを基盤として法案を作成したものではないと、こういうのをおっしゃっているわけですね。ある意味では逆に言うとですね、これのみではないけれども、これも参考にしたということを自らおっしゃっておられるわけでございまして、当然ですね、政策を立案するときには、一つのデータだけに基づいてですね、 それで政策を作るっていうことはあまりありえないわけで、いろいろなデータをもとにですね、作る。ただ、これだけ政府が強調して、総理までですね、えー、おっしゃっておられるデータというのは、おそらく政府の中ではですね、野党が裁量労働制が長いと、野党だけじゃないですよ、これ。過労死のご遺族の方々もおっしゃっておられますよ、裁量労働制拡大すると過労死が増えると、やめてほしいと。 おっしゃってるわけで、そういう中でですね、えー、おそらく政府や与党、あれは政府ですね、政府の中では非常に重点的な重みを持ったデータとして扱われたと、私は思うわけであります。そういう意味ではですね、このデータもですね、えー、法案作成の基盤となったわけでありますけども、このデータもですね、であるから、このデータが間違ってるということは、一からやり直してください、法案。加藤。 厚生労働大臣あの委員もご承知のとおり、こうした労働関係の法案というのは、ま、労働政策審議会 で, です、ね、ご議論をいただいて、またその結果を踏まえ、県議をいただいて、その結果を踏まえて要項を作り、そしてその要項に対してご答申をいただくと、こういう流れになっております。でそののプロセスの中にににおいいててこれまでもご説明申し上げているように労働政策審議会には この 一, 一般労働者の方の1日のデータについてはこれ提供しておりません、そして裁量労働制は裁量労働制として。 そして、一般労働者については一般労働者として、それぞれ長時間労働の議論とか、裁量労働の議論に、それぞれお使いいただいたんだろうというふうに思っておりますんで、したがってそこでの議論に関しては、こうした比較表をお出しをしてないわけでありますから、そこの議論においては、そうした比較を、ごめんなさい、比較後の比較をベースにした議論は行われていなかったということでございます。で、その上で私どもは、そうした要項を踏まえて、この、 今度は政府側において法案を作成し前回提出前回の話ですよ前回提出したとこういう流れでございます長妻君これは大臣へ理屈というもんじゃないでしょうかねあの労政審は基本的にですね今回の経緯よく大臣もご存知だと思うんですよその今までですね あの民主党政権、その前の麻生政権、その以前の自民党政権と比べて、今回の第二次安倍政権、労働法制のです、ね、意思決定の仕方が相当変わりました、官邸主導になりました。 で、ご存知のように、これはですね、えー、一番初め、二〇一三年の六月、日本最高戦略、官邸の会議で閣議決定されたと、えー。企画業務型裁量労働制をはじめ、労働時間法制について、早急に実態把握調査分析を実施せよと。まあ、いうようなことで、えー、この調査ですね、今問題になっている調査が、指示され、そして二〇一三年の九月にですね、えー、労政審がスタートしたと。 えー、つまりですね、もう企画業務型の裁量労働制拡大するというのは規定路線で、そして労働、労政審に降りてきて、えー、いるわけで、えー、ありまして、2013年の9月、このキックオフの企画業務型のです、ね、拡大のときに、あの厚労省の方がです、ね、説明してるんですよ、えー、実労働時間。 一般の方の、そして裁量労働制も実労働時間を取ると、でこの調査をです、ね、議論の出発点にしたいと、こういうふうにおっしゃっておられるわけであります、でその課長にお話を聞きますと、この調査はです、ね、実は実労働時間を調べてなかったと。 いうことを認められて、先日ですけれども、昨日か一昨日でありますけれども、今回調べたのは、所定労働時間と法定外時間だけで、実労働時間は調べていない、申し訳なく思っていると、こういうふうにおっしゃっておられるわけで、労<笑>政審に示したデータもですね、非常に問題があるデータであると。例えばです、ね、あの この資料で言えばです、ね、この6枚目でございますけれども、これは労政審に示されたデータで、えー、あの説明もおあるんですね、厚生労働省から。でえー、これについてもですね、えー、説明をしているのはですね、一般労働者、平均的な者。 のの週間の法定時間外労働の実績というのを説明しているんですが、厚労省は何と言っているかというと、この1週の法定時間外労働の実績は平均的な方においてはう々、ん、ぬんかんぬんと、15時間以下である事業所の割合が 1.5% ポ, ポイント増えて97、97.9% になっておりますと、2013年10月30日の労政審でも説明しているわけですね、この資料をもとに。ところがこれ 一般的な労働者の平均的な社なんですが、実はこれは私も知らなかったわけで、びっくりしたわけでありますけれども、これについても、1ヶ月の中で一番長い、長く働いた1週間だけを取り出して調査した調査だったということで、そんなの全然説明が労政審でないですから、委員の先生方、わからないですよ、それ。 加藤厚生労働大臣。 あの、ちょっと私も一つ一つつまびらかにどういう形で労政審で議論がされたか承知しておりませんが、あの、今、議論、委員が御指摘のこれは、ただこれと、例えば裁量労働制の一日を比較したわけではなかったということを、まず、非常に承知をしております。で、これはですね、長時間労働の議論をしているわけでありますから、長時間労働いかに是正をしていくのかという意味において出された資料だというふうに承知をしておりまして、ま、その時に、平均的、平均的な社者、 において、より逆に言えば高いデータが出ているということでございますから、それはむしろそういった議論、そのまさに長時間労働の是正といった観点からあにおいては、そういったデータが出されていた。ただ、委員ご指摘のように委員あごめん、委員ご指摘のように、労働政策審議会の方がどこまでそこを理解していたか、これはちょっと私は承知をしておりませんけれども、ただ、当時は長時間労働の是正についても議論がなされていたということだと思います。長島君。 これ、老生心にですね、その、こういう説明をするっていうのは普通あり得ないですよ。それで、あの、老生心のみならず、さっきも申し上げたじゃないですか、官邸主導で、まあ、この案件が進んでいって、その後ですね、どうなったんですか、法案は。廃案になったんですよ、去年の十月。それで、その前にですね、え実は、これ何回、 の国会を経てるんでございましょうかね、これ。あのー、裁量労働制の拡大はですね、2015年の4月に閣議決定をして、以後ですね、えー、5回前後の国会を経てもですね、成立しなかったわけです。でところがですね、えー、これについて、えー、例のですね、えー 働き方改革実行計画、昨年の3月、そこ で, です、ね、改めて裁量労働制の営業員の拡大について、法案の早期成立というのは盛り込まれたわけです、一旦そこ で, です、ね、断念するかに見えたんだけれども、去年の3月にです、ね、今度は働き方改革実行計画ということで、労政審じゃないですよ、そこでやるということが決定されたわけですよ。 ですから、そういうところに塩崎大臣も出席されておられるわけですから、そういうデータを念頭にですね、いろんな議論が、そこで直接的に言及されたかどうかは別にしてですね、で、始まっているわけでありまして、そして、廃案に法案がなったということで、また一からですね、えー、議論して、え出すということではなくて、その三月の働き方改革実行計画なわけでありますから、まあ、 あの報道によると、今月の27日に閣議決定して国会に出すと法案を、ただそれがいろいろ問題があって、3月の上旬にずれ込むというようなことでありますんで、今回、ぎりぎりこのタイミング で, です、ね、データの、インチキなデータというのが発覚をいたしましたんで、ここ で, です、ね、この閣議決定、国会提出というのをです、ね、一旦見送ると、こういう決断をですね。 ぜひしていただきたい。裁量労働制と高度プロフェッショナル制度。これはですね、労働時間の上限を撤廃をして過労死が増える。現状をつぶさに見るとですね、そう言わざるを得ないわけでありますから、分離をして、そして一旦国会に提出するのはですね、待つと。やめると。こういうような判断をですね、こ今していただかないと、 この予算委員会でですね、働き方改革、予算委員会のみならず、安倍総理の最大のテーマですよね、ど国会、今国会で。ですからぜひ、是非ここでですね、歯止めをかけないと、本当に過労死増えますよ。ぜひ、ここで総理、おっしゃっていただきたいんです。いかがですか。加藤厚生労働大臣。<笑> あの、これは、あの、これまでも、あの、ここで御答弁申し上げましたとおり、労働政策審議会においては、ああ、多様な論点に立って御議論をいただいて、えー、そして、 おおむね妥当 と, という審議、えー、結論をいただき、また今回も改めてお出しをし、えー、そうしたことをいただいたところでございますんで、今、それを踏まえて、えー、今、あの提出日の話はございましたけれども、まあ、私ども準備をしているということでございまして、えー、それが整い次第提出をさせていただきたいと思っております。これ幸幸、ね、幸いといいいととううかか不中の まだ出てないんですよ、国会に。法案が、ギリギリ。これ、総理、全然お答えになっておられないんですけれども、さっき私が聞いたのは、総理の御答弁ですね、2月14日の。まあ、これのみを基盤として法案を作成したものではないと。まあ、それはそうかもしれません。これだけ、あの、偽データだけではないと思いますけれども、それも基盤として入っているということをお認めになっておられるわけですから、総理別にですね、 野党は敵じゃないんですよ、これ、本当にですね、つぶさに現状を見て、過労死のご遺族の方や、あるいは企業経営者、あるいは現状の監督官の皆さんと意見交換をするとです、ね、これ、本当にまずいと、こういうですね、今の裁量労働制、小さく運用されてますけれども、それでさえです、ね、取り締まりがほとんどできない、ざるになっていると、こういうことで、ししるいるいですよ。 本当にこれ総理、いかがですか、基盤の一つではないけれども、これに基づいているとおっしゃっておられるわけですから。委員長、どうぞ、安倍内閣総理大臣。あのこれはまあ既、すでに厚労大臣も答弁をしておりますが、JRLPT などのです、ね、データでも得られるように、裁量労働の方の労働時間が長くなるという、 えー、懸念があることからまあ、健康確保措置を強化することとしたわけでありまして、えー、自分の能力や才能を活かしながらそしてしっかり健康管理もしながら働く時間を自ら計画して設定しながらまあ、成果を上げていく考えでありますま裁、あ、量労働制の見直しは希望に希望する方にはこういう働き方を選んでいただけるようにするためにまあ、必要な改革であると考えておりますが まあ裁量労働制については、ですね、一定の知識や経験を有して働く方本人に会社が決めた一律の提示に縛られることなく、出勤・退勤時間を自由に決めていただき、仕事の進め方をお任せして、そしてより効率的に成果を上げていただこうというものであります今回の見直しによって、例えば情報システム関連企業など法人顧客の課題解決のために必要なシステム開発に従事する方が 担当する企業との交渉の中で、より具体的なニーズが把握できたときにえ、開発業務に集中する。まあ、一方で、会社が決めた九時から十八時などの定時にとらわれることなく、な業務調整が可能となることで、 子どもの送り迎えやリフレッシュのための半日休みなどが自在にできるようになるといったように、確実的な枠を取り払って、その方本位のメリハリをつけた働き方ができるようになるわけでありました。まあ、こうしたメリットの一方で、労働時間が長くなるとのご指摘があるのも事実でありました。まあ、そこで今回の見直しにおいては 労使委員会が決議した健康確保措置を必ず実施させること、客観的な方法によって労働時間を把握をし、そして実際に働いた時間が長時間となった方には、 医師による面接指導を行うことを、使用者に義務づけているところでございまして、そうした措置を取りながらですね、自由な働き方を可能とする法案であり、ま, まだ提出はさせていただいていないところでございますが、この法案の取り扱いについてはですね、厚労大臣から答弁をさせていただいたとおりでございます。委員長嶋君いや。総理あの、私の質問に答えておられないんですけれども、 総理ですね、これ、働き方改革、別に与野党が対決する話じゃないと思うんですね、私は。総理が最終的に目指すのは、稼ぐ力を上げる、労働生産性を上げるということだと思います。私もです、ね、結果として、労働生産性が上がる、稼ぐ力が上がる働き方をしないと、実質賃金も上がらない、先進国で20位ですよ、日本の労働生産性。だから我々はですね、総理がおっしゃるように、労働法制は岩盤規制だ。 ドリルで穴開けりゃいいんだ。そういうふうに言わんばかりのですね、答弁をされて、緩めれば緩めるほどいいよう な, な話をされる。だから、非赤声が4割超えた。労働生産性下がりました。内閣府認めました。非赤声と労働生産性の関係。だからこそ我々はですね、労働法制は、働く人の権利を守るですね、最後の取り柄なんですよ。 今ですね、馬車馬のように働いて、単純労働でですね、世界と勝負するなんて、そんな時代錯誤のこと、あり得ないですよね。やはり、ゆとりある働き方、高付加価値を生み出す人材を多く抱えた国がですね、世界で勝つんですよ。その時にどうするんですか、こんな緩めて、馬車馬のように働かせて、過労死増やすような、職業訓練が先進国で日本は一番脆弱です。そこも強めた上でですね、働き方改革は、 規制を強めるところは強める。こういうことをしなければ、日本の労働生産性はさらに私は下がると思う。そういう意味では私が聞いているのは、総理もですね、先ほど申し上げ、おっしゃったように、このデータのみを基盤として法案を作成したものではないけれども、まあ、基盤の一つであるということをお認めになっておられるわけですから、このデータが、総理もですね、他者のことは相当批判しますよね、真っ赤な嘘だとか。 あるいはあ、裏取りをしてないとか、総理自身もそうじゃないですか、パッと言っちゃって、で、間違えて開き直るようなご姿勢である、これ、総理ですねあの、これもですから対立する話じゃないひです、ね、ぜひ現状を見て、今の総理の認識というのをです、ね、変えていただいて、一旦この法律をです、ね、撤回すると。 撤回というか、まだ出てないわけですから、ぜひお願いします。総理どうです。安倍内閣総大臣。ま、まるで対立を煽っているような言い方だと私は思いますが、<笑>あの、えー、我々は何も馬車馬のようにですね、単純労働で働かせようということでは全くないわけでありまして、そうではないということをですね、ぬ る, る私たちはずっと説明をしてきたんだと思いますよ。そこを全然ですね、相手にしていただけないというのは、大変残念なことでございます。 我々の政権が発足をしてです、ね、まるでいわば非正規がどんどん増えているかのごとくの印象を与えられましたが、それは全く間違いでございまして、例えば、正規雇用については、すね、我々政権奪還前は、約50万人、これ、非正規雇用が減っていたんですよ。で我々政権が取ってからです、ねこの、この5年間で78万人正規雇用が増えたんですこれ、一番新しいデータであります。いわば、えー、労働市場はは非常にこれは 画期的に改善しているのは、事実でございます。その中においてですね、その中において、我々は、しっかりとですね、やるべき改革をやっていこう。一人当たりのですね、その生産性を上げていく。そして、稼ぎを上げていく。と同時にですね、と同時に、ちょっとかにしてください。と同時にですね、我々はですね、しっかりと、この健康管理の措置をさせていただく。 そのことも大変必要なことでございますし、大事なことでございますから、先ほどは答弁をさせていただいたところでございます。で私たちがそういう対応をしているところについてですね、答弁をさせていただくとですね、答, 答弁をやめろとこう言われるわけでありますが、それではこの私たちのですね、やろうとしている働き方改革の本質をご理解いただいていただくことが難しいから、こうやって丁寧に説明をさせていただいているところでございます。と同時にですね、我々、 この今回、働き方改革の中においては、時間外労働のこれは条件規制を罰則付きで初めて、これは導入をするわけでございますし、これは労使がですね合意をして行うことになっているわけでございます、これは経営 者, 経営者側にもですねご理解をいただきながら進めているところでございまして。 でさらにはです、ね、やはり働き方について、えー、いわば長時間労働を是正していくことによってえ、生産性が上がっていくということについては、これはあ委員とです、ね、私は、えー、見解を同じくするところでございます。委員長嶋君い。これですね、全然総理、また答えておられないんですけれども、まあ、総理がおっしゃったんで、申し上げますけれども、まあ、非正規雇用ですね、これまで自民党政権、どんどんどんどん増やしていったじゃないですか。 あの派遣法の解禁をしてからですね、どんどん加速度的に非正規が増えて、どんどん緩める一方じゃないですか、まあ、こういう自民党の滞在もですね、私はよく理解をしていただきたいというふうにも思うところであります。それで総理ですね、実態を本当にご理解いただきたいんですね、裁量労働制というのは取り締まりがなかなかできないということで、裁量労働制違反で罰金くらった件数って分からないっていうんですね、厚生労働省は。 ですからその分からないんですよ、裁量労働制の違反というのは、なかなかつか、ね、めないわけであります。まああのー、例えばです、ねえー、夫、を過労死で自殺されたああ奥様がおっしゃっておられました、やはりこのチームプレーだとです、ね、裁量なんていうのは働かないと、一人が単独 で, です、ね、仕事をすると。 いうことであれば裁量というのはあるかもしれませんけれども、営業まで拡大すると、これ、チームプレーだし、年収200万円でもです、ね、20代でも裁量労働制は適用、別に妨げないわけであります。あるいはです、ね、自身が自殺未遂された過労 で, です、ね、方は裁量労働は仕事できる人ほど仕事が回ってくる、で、社労士の方はですね、ブラック企業がホワイト企業になる、つまり残業時間がなくなっちゃうわけですから。 で夫をです、ね、2009年に過労自殺で亡くされた女性はです、ね、私、本当に涙出ましたけれども、詳細に聞いて、この国は国民を守ってくれない、安心して働きぬ国になるようにしていただきたいということで、実際に完璧にです、ね、取締り体制がきちっとあって、健康確保措置があればいいんですけれども、今でも裁量労働制ざるなんですよ。過労死ののご遺族の方はです、ね 今でさえ裁量労働制で働く労働者の過労死、過労自殺が後を絶たない現状にもかかわらず、適用範囲をさらに拡大すれば、労働時間の歯止めがなくなり、過労死がさらに増えることは目に見えてます。家族の会ではこれらを阻止するため、継承を鳴らし続けますと。こういうこともおっしゃっておられるわけで、えー、まあ多くの過労死された方の事例、たくさんここあります。全部を読み上げませんけれども、こういう現状をですね、 えー、分かった、上でですね、法律を議論しなければならない。というデータもあるというデータがですね、えー、事実と違うデータだったわけでありまして、それを基盤の一つとして、この法律は成り立ったわけであるというのは、総理もお認めになっておられるんで、総理、もう一度聞きますけれども、まだ法律が出てないわけです。来月の上旬の予定であります、国会に。これぜひですね、一旦、 出すのを停止していただけませんか総理いかがですか総理。いや、ちょっと待ってください。もう時間もないんで。これ総理。先ほどお答えしてないじゃないですか。いや、ダメです、ダメです。総理。ちょっと総理お答えください。いや、総理がおっしゃってるんですよ。いや、総理がおっしゃってるんですから、ちょっと待ってください。総理にお伺いします。 総理が基盤の一 つ, つだとおっしゃってるんで、提出するのはやめてください確かに現状においてもです、ね、監督指 導, す指導すべき、そうして是正すべきことがあることは全くおっしゃるとおりでございまして、私どももそういったもの、例えば本来、裁量て労働制が適用されるべきでないものに適用されている、あるいは裁量であるべき時間に対して規制をされている。 そういったものについて、しっかりとチェックをさせていただいております。で、その上で、その上で、 もし裁量労働制の適用が認められなければ、これ、見なしがなくなりますから、それに基づいて30以上、あるいはそれぞれの残業代がきちんと支払えているかどうか、これについてチェックをし、そしてそれが払われていなければ、これは残業代が払われていなければ、それに基づく罰金が適用されている。 何件罰金。今、それについては、精査をさせていただいているところでございます。それから、監督指導件数についても、委員から御指摘いただいておりますんで、これは全国で、その、裁量労働制ということではなくて、結果において、今申し上げたように、残業代未払いとか、そういった結果が出てくるんで、そのうち、裁量労働制の監督指導によって、そうした指摘がなされたものが何件なのか、これは今、一生懸命に精査をさせていただいているところでございます。いずれにしても、そういった部分と、それから、いろいろメリットがある部分、 要するにメリットがある部分はしっかり運用し、委員がおっしゃるように裁量的に働いていただくことによってその力を十二分に発揮をしていただく、で他方で今、お指摘のあるような労働時間等の問題があれば、それはしっかり。 税制をしていく、そして今回の法案では、より一層そこをしっかりやれるという中身を盛り込んでいるわけでございます、いずれにしても、今回、先ほど申し上げた法案については、労働政策審議会からそうしたあの答申もいただいておりますので、お胸む打倒という答申もいただいておりますので、今、それを踏まえて、法案の作成の準備をさせていただいているということでございます。もうぜひ質問できます、ね、安倍内閣総理大臣 今まさに担当大臣がですね答弁をさせていただいたように、準備をさせていただいているというとでございます長嶋君いやこれだって、データがこれだけ事実と違う、それだけですねまあ鬼の首を取ったように、総理がおっしゃったこのデータが、相当これ、政府の中でもですね重要視されているデータだと思いますよ、塩崎大臣の答弁はじめですね。 それが間違ってたのに、歩みを止めないんですか、一旦止めるというようなご判断されないんですか、おかしい、これはでも、こんなことあり得るんですか、本当にっかいだっかい。これちょっと理事会で、ちょっと理事会でですね。 これよく議論していただきたいと思うんですねだってデータがで、まだ出てないっていうの、ね、う自民党おっしゃりますけど、出たらもう終わりじゃないですか、出たら戻せないでしょ、いや、自, いや自民党からこれほどヤジが飛ぶとは思いませんよ、これだけ間違ったデータで、単なる凡ミスなんですかね、これ、一番肝となるデータじゃないですか、それでこんなのんきなヤジ飛ばしてるんですか、自民党は。 これはちょっと信じられないわけでありまして、ぜひですね、精査をして、捏造だったのかどうかも含めてです、ね、そうなると、これ、法案、提出する前にです、ね、やはり予算委員会の理事会としても、ここで問題が発覚したわけですから、議論していただきたいと思うんですけれども、委員長いかがですかあの、理事会においても当然、そういうご提言があったということを踏まえて、協議をいたします、まあ、ぜひ総理ですね、一回立ち止まって。 総理、そんなニヤニヤしないで、ちょっと立ち止まってですね、あのー、いただきたいと思います。それでもう一点ですね、これは細かいことなんでありますけれども、あのー、このいただいたデータの中にですね、えー、見ておりますと、十四時間、1日の労働時間なのに24時間を超えるデータが散見されるんですが、これ、何件ぐらいあるんですか。 加藤厚生労働大臣、えっと、この中 で, で、一般労働者について、これは法定時間外労働の実績に、法定労働時間の8時間を加えたもので計算させていただきましたが、24時間を超えるものについて、最長の社では12件、平均的な社では3件えございます。 あすみませんそれ、それでよろしいですか長君いや。しれっとおっしゃりましたけど、一日二十四時間を超えるデータっていうのは、これ、正しいデータなんですか<笑>加藤厚労大臣。<笑>そ の, あの平均的な者の件については、あの確か、事近に報告をさせていただいた件で、えー、明らかに間違いであるということも指摘はできるというふうに思います。それれから今最長の方もこれ あの確認実際、現実として二十四時間超えることはあり得ないわけでありますんであのでそういった意味では間違いなんだろうと思いますがただ、その背景において数値を間違えているということとそれから場合によっては本来は二十四時間で切らなきゃいけないんですけれどもそのまま達しちゃってしまっているという例があるのかもしれませんがちょっとそこはよくわかりません。 島君これほどですね、閣議決定で調査をした調査で、まあ、ミスがあるし、これは一日ですけれども、一週間のデータも取っているのは、同じ方から取っているわけですよね、ですから本当にこのデータそのものの、今回はこのデータ、答弁撤回されましたけれども、そのデータ全体ですね、労、え、政、ー、審に示されたものもです、ね、きちっとやっぱり精査しなければいけないと、まあ、思っておりますので、えー、委員長、お取り計らいいただきたいと思います。 理事会で引きず先ほどの件と合わせて協議いたします。はい、どうぞ長沼君。まああのこれ総理にですね、まあ本当に最後まあ申し上げたいのは、まあこれだけですね、三、えー、年間あ偽のデータがあー国会でも答弁され。 おそらくですね、官僚の皆さんの頭の中にも、入って、いて、働き方実現会議も含めてですね、この法案が、議論されてきたと。ま三年間の時間をですね、返してほしいと。これだけですね、加藤大臣もですね、七日に報告が上がったわけですよね。にもかかわらずですね、その翌日の八日から十五日まで、このデータがですね、 1か月の中の平均的な社を選んで、その1か月の中で一番働いた日の時間を教えてくださいと、こういう聞き方だったわけですね、全然初めの話と違ってたというのが、7日に加藤大臣は知ったのにもかかわらずです、ね、ずーっとこれ、みんな答弁しましたよ、私あ質問しましたよ、精査精査精査でなんで、本当のことをおっしゃらなかったんですか。加藤厚生労働大臣 あのえー、っと確か8日の段階から精査ということを申し上げさせていただきました、で7日の段階で、七 日, 日の段階で私の方に野党の方からさまざまな指摘がデータについてあるということ、そして、まあ、それを踏まえて、えー、その調査票を見たところ、つつ 一般の労働者についてはです、ね、平均な者について一番長い一週間、また一日を選んでいた、他方で裁量労働制については、これどういう形で選んでいるかわからない、こういう指摘がございました。 で、ここでの議論は、その対象を、比較についてご議論をいただいていたわけでありますから、両者について正確に分かったところで、ご答弁をすべきということで、精査をさせていただいているということを申し上げさせていただいたところでございます。これおかしいですよ、これ。あの、加藤大臣はこの紙をですね、見たのが、これ調査表ですけれども、七日ということでありますよね。この調査表で見ると、 この一般の労働者については、一日の時間外労働の最長時間数って書いてあるわけですよ。ですから、裁量労働制を吟味するのは別にして、今までは一般労働者のです、ね、平均的な社の一日と答えてたから、それについてはこれ、間違いというのはこの時点で分かったわけですよ。裁量労働制を精査する必要ないんですよ。ここで分かった。しかも、1万数千件を精査する。 必要ないじゃないですか。この調査表でわかるじゃないですか、一目瞭然で。まあこれについてですね、まあ時間が参りましたけれども、加藤大臣のですね、こういう不誠実な対応についても、これから我々はですね、追求をしないといけないと思いますし、何よりも総理に本当にお願いしたいのは、本当にお願いしたいんです。お願いしたいのは、この法案、ぜひですね、閣議決定、 国会提出を一旦ストップをしていただいて、再度正しい調査をしていただきたいということをお願い申し上げまして、総理に対して本当にお願いなんです、これは。よろしくお願いします。ありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。